演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらおけちファミニマルおけちの酸っぱむうちめ味を食べたいと思いますロングセラーお菓子とのコラボでの本日がどんだけ酸っぱいのかな梅梅は ポケチキにも合うのかなではいただきます<笑>梅の味はそこまで強烈ではないですけどしっかり感じられますね酸っぱくて口の中が爽やかに目覚めますそこにお肉のうまみがうまく入ていてとっても美味しかったですただもうちょっとカリカリしていた方が梅にはあったかもしれませんね というわけでこちらの点数とさせていただきますカラゲットより唐揚げの方が梅には合うのかもご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエ部ブヘパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします